日本共産党の平井子ですえ。この間、低賃金で劣悪な条件で働かされている 技, に技能実習生をはじめ、外国人労働者の問題が社会問題化しています。その中で、外国人留学生の深刻な問題も浮上しております。留学とは名ばかりで、日本に出稼ぎに来たいというアジアの若者の受け入れ窓口として、日本の大学や日本語学校が機能していて。 その留学生が大量に所在不明となっている問題です今日はまずこの問題特に3年間で約1400人もの留学生が所在不明となった東京福祉大の問題を取り上げます東京福祉大で大量の所在不明の留学生が出てきた背景これにはこの大学が異常なほど大量の留学生を受け入れてきた実態がありますこのパネルをご覧いただきたいと思いますまあこの最当初は300人程度だった留学生の数がまあ。 2018年で5133人と、急増しているわけですで。しかもこの留学生は、ほとんどが非正規の学生、研究生という名の、まあ、法律による定員の定めもない、そういう非正規の学生であり、青天井で受け入れ拡大ができていたと。で、一人当たり約60万円の授業料も取っていたと。で、一方、この非正規学生に対する教育研究体制は、極めてお粗末であり、報道によりますと、キャンパスの外の銭湯の2階、 アパートの一室などを教室の代わりにしていたという、まあ、驚くほど大量の数の留学生を受け入れをしながら、その教育体制にはほとんど責任を負っていなかった、まあ、さらに連絡が取れなくなった留学生も多数生じていたにもかかわらず、放置状態が続いていたというわけです。まあ、ここううしたた実態をを見ますととと東京福祉大大学学で行われれてていたということは留学生を大量に受け入れて それにより、莫大な入学金や授業料収入を得ることが目的の、まあ、留学生ビジネスではないかと疑われるわけですけれども、文科大臣、この件、いかがでしょうか柴山文部科学大臣東京福祉大学においては、まあ、所在不明とも思われる除籍者が多く発生するなど、まあ、在籍管理に懸念があるほか、 履修科目数や出席率を考慮すると、法務省令で定める在留資格の基準である、週10時間の聴講時間を確保できない、できていない学生が存在する可能性があり、また、名目上、大学の正規課程の研修生、科目等履修生として受け入れているものの、実質的には日本語能力が足りず、大学に進学できない留学生のための予備課程となっている懸念があると。 考えられます。このため、文部科学省では留学生の適正な受け入れが行われているのか、まあ、学習環境が適切に提供されているのかなどの観点から法務省、東京入国管理局と連携し、まあ、先日、実地調査を行ったところです。まあ、特に今委員がご指摘の、えー、悪質なな留学生ビジネスととっているとすれば これはまさに有意識問題でありまして、文部科学省としては、法務省と連携し、引き続き徹底した調査を行うとともに、えー、精査をし、必要な改善指導を行っていきます木田義子君。 まあ、まさに悪質な留学生ビジネスの疑いもあると、まあ、懸念もあるという話でしたけれども、まさにあの東京福祉大の事例というのは、日本で学びたい、もしくは働きたいという留学生を儲けの対象とする留学生ビジネスという、悪しき事例だということだと思うんですで、ちなみに、ある裁判資料によりますと、この東京福祉大の創設者であり、元理事長である中島恒雄氏という方が、2011年の9月に同大学の 経営学部運営会議の中で、こういう発言をしているわけです、留学生の受け入れ拡大について、4年間、上手にやりゃ、今の勝手な資産だけど、120億入るって、どうだ、すごいだろ、このアイデアは、そしたら、ガバチョ、ガバチョ、など、留学生を儲けの対象とするという発言を行っていると。 これだけでも問題だと思うわけですが、まあ、それに従って留学生も増えているわけですが、あのその発言している元理事長の中島氏は、2008年6月に強制わいせつ罪で実刑判決を受けて収監された人物なんですで、それは私立学校法第38条第8項における役員としての結核自由に該当するわけです。そのの中島氏が服役後の2011年に 学校運営に係る会議に出席して発言して、その発言どおりに留学生を受け入れが拡大をされた、まあ、これは大問題だと、中島氏が学校経営に関与しているということであり、大問題だと思うんですが、文科大臣、いかがでしょうか柴山文科大臣<笑>平成20年に実刑判決を受けた元理事長につきまして。 この東京福祉大学を設置する学校法人は文部科学省に対して、以後、元理事長を法人の経営、教育へ関与させないと報告して、その旨をホームページでも公表しておりました。しかしかながら、えー 平成30年度に入って、元理事長が東京福祉大学の運営や教育に関与していると思われる情報が複数寄せられたことから、まあ、学校法人に元理事長の関与の状況について報告を求めたところ、まあ、元理事長が、まあ、例えば教員研修会の講師として、複数回にわたり抗議しているというような回答も、えー、ありました、まあ、このため、平成30年度の私立大学と経常費補助金を 50% カットしたところでございます。 吉子君つまり、中島氏が経営に関与していた事実はあるのは間違いなく、で実際その発言のとおりに留学生拡大が行われ、その留学生ビジネスが行われていたということなわけです。で、実は問題は中島氏だけではないわけです。この重大な問題を抱える東京福祉大学を運営する学校法人の理事に、安倍政権の副大臣が収入していた。秋元司 環境省副副大大臣臣県内閣副大臣であります秋元副大臣は、2014年に東京福祉大学を運営する学校法人茶屋四郎二郎記念学園の理事に就任して、まあ、先日、留学生所在不明問題がマスコミで報道された直後の今年3月18日に理事を辞めたということです。でまた、2017年に国交副大臣就任して以降は、学園から報酬は受け取っていないと、まあ、マスコミ等に答えているわけですけれども、じゃあ、その、 それまでの間には、理事としていくら報酬を受け取っていたのか、また、元理事長の中島氏からの政治献金もあったということですが、その献金の額についても合わせてお答えいただきたいと思います秋元環境副大臣。お答えします、まあ、環境副大臣としては所管外でございますけれども、せっかくのご質問なので、いくつかお答えをさせていただきたいと思います。 まずですね、私自身がこの学校法人、茶屋四郎二郎学園記 念, 記念学園の理事に就任したのが、今ご指摘のとおり、2014年4月から2017年の7月までであります。そして、理事報酬を、まあ、この間は、ご指摘のりまり、理事報酬を得ておりましたけれども、まあ、副大臣に就任したこともありまして、就任直後からはもうすでに理事報酬も辞退し、また理事会への出席、また理事活動というのは一切停止をさせていた。 大体といいととうころででございますで、まあ、政治献金ということでございますけれども、学校法人、チャ屋志郎学園から、まあ、献金は受けておりませんが、えー、政治資金収支報告書に報告しておりますと、もう学校、当時の学校関係者で亡くなった中島さん個人からは、まあ多人順務祝いという形で、選挙直前に、えー、政治献金という形で、まあ、資金提供があったことは事実だと思います。 あ理事の報酬につきましては、大体月です、ね、9万6万六千円程度だったと思いきら、はいよし子君。理事報酬というのは月9万6千円程度であり、またその献金収支報告書によると、50万円ほど中島氏から受け取っていたということですけれども、まあ、単純に計算すると、理事報酬だけで、まあ、9万円 ×12 か月×およそ3年ということで、大体300万円以上の報酬を頂 い, いてたということになると思うんですが、それでよろしいでしょうか。 秋元環境副大臣理事報酬としてはそのとりだと思います。らいよしこあ総額300万円以上、まあ、理事として学園から報酬を受け取っていた事実があったということです。まあ、そもそもじゃあ、なぜ秋元副大臣はこの学園の理事を引き受けたのか、まあ、学園とどういうつながりがあったのか、その点もお答えください。秋元環境副大臣 学園との直接の関係につきましては、私が多分、えー、この参議院選挙が終わった後浪人中にです、ねえーまあ、時間があったもので、自分の経験をどこか大学の場で生かせないかという、そういったことを私の友人から声をかけていただきまして、まあ、客員教授として、そしてまた非常勤講師として、経済学部と政治学の授業を1年間 受け持たせていただいたというのが学園との直接の関係でありますその後まあ衆議院選挙を経て私も政治活動直しにまあ現職として国政に復帰したものでありますから同学園は辞めさせていただいたわけでありますけれども、まあ、私が直接そういった事業をやらせていただくという機会をいただいたということもございましてそこでの現場経験もあるからその後、ただ学校を去るだけじゃなくて理事として。 一つ受けてくれないいかというご相談がありましたので、まあ、私は非常勤であるならば私のできる範囲でのアドバイス活動はいたしましょうということの中で理事を受けさせていただいたというのが事実であります吉子君、まあ、客員教授だったことがそもそものきっかけだったということですが先日あの赤旗、新聞赤旗の日刊誌の取材に答えてですねその、えー 理事を拝命した理由として、大学の理念に賛同して理事を拝命していたがとそういう、そういう発言もされていたということは、あなたは理事として東京福祉大学の留学生ビジネスに賛同していたと、そういうことになるんでしょうか、いかがでしょうか。秋元環境副大臣 お答えしますけれども、まあ、私は確かに理事としての立場はありましたけれども、その東京福祉大学が経営を行う際に、その外国人留学生をそこまで拡大をしているいうんんは、実は私のところには理事会も通じて報告がなかったものでありますから、実際福祉大学、この福祉大学がその留学生に対する拡大を何かするということについては、私は直接知れる立場じゃなかったというのが事実であります。 直接知らなかったっておっしゃいますけど、実はこの秋元副大臣が報酬を受け取って理事していた2014年から17年の間にも、留学生が急増している時期なんですよ、まさに重なっているんですで、しかも秋元副大臣のホームページ見ますと、その掲載されている選挙時の法廷ビラの決意というところで、全産業に共通する問題として、人手不足が深刻化していますと。 今後は外国人労働者に対する雇用の拡大を図るべく、留学生や修学生に対しても文句を広げ、雇用機会の拡大を図ることが必要であると、そういう決意を述べられているわけですね。外国人労働者の雇用拡大のために留学生への文句を広げる。つまり、東京福祉大で行われている名ばかりの留学生を増やしていく。 まあ、そしてその先で労働者として活用するということと、まあ、まさに同じ考えにつながるのじゃないかと思うわけですが、その点いかかがですか秋元環境副大臣。 お答えしますあの私自身が政治活動の思いとして、外国人労働者に対する雇用の問題であるとか、中学生、留学生に対する思いはあるのは事実であります。それは私も自分がこれまでの各選挙等で訴えてきたことでございますけれども、それとこの東京福祉大学が今日のように行っていることとは別問題でございまして、私自身が東京大 学, 東京福祉大学の例えば理事会等にこういったことをやるべきであるだとか、そして大学からこのようなビジネスをすること ことに対する報告があって、それを私が後押ししたということは一切ございません。桐谷よしこ君。まあ、後押ししたことはないかもしれませんが、さえ、もしかしたらね、でも。知らなかったとか、関心がなかったとは。言うにはあまりに不自然じゃないですか。何しろ、その。 決意の中で述べられているね留学生に門戸を開こうと、労働者、あの外国人労働者の雇用拡大のためにと言っていることと、東京福祉大学で起きていることとは、ほぼ一致するわけなんですよね。だからそれを知らないとか、関心なかったとかいうのは、あまりに不自然だと言わざるを得ないと思うんです。で総理に伺いたいと思うんです。まあ、この留学生を儲けの対象としている留学生ビジネスを進めていた東京福祉大学に、まあ、安倍内閣の副大臣が、 もしかしたら学園の考え方に強く賛同して理事に就任していたかもしれないとするならば、現時点で理事を辞めているからといって、それで済む問題ではないと思うんですが、総理、いかがでしょうか安倍内閣総理大臣。の方えー、政治家一人一、えー、人, 人, 人の政治家はです、ねえー、内閣与党野党問わず、まあ、その活動について、まあ、何らか指摘を受ければ、えー、国民の信頼が、 得られるよう常に自ら襟を正し、説明責任を果たしていくべきだろうと、その上で、与えられた職責をしっかりと全うしてもらいたいと思います喜よし子君。何言ってるか分からないんですけれども、あの要するに安倍内閣の副大臣が、こういう留学生ビジネスやっていた、その東京福祉大の理事であったということを、しかもそれの理念に賛同していたかもしれないということは問題ではないかと聞いているんですが、その点、いかがですか。 安倍内閣総理大臣あの今申し上げたとおりでございまして、あのまさに一人一人の政治家は、ですね内閣、与党、野党を問わず、まあ、その活動について何らか指摘を受 け, た受ければ、ですね国民の皆様から信頼を得られるように、常に自らから襟を正し、責任、説明責任を正していくべきであろうと。その上で 与えられた職責をしっかりと全うしてまいたいと考えておりますまあ秋元副大臣が私、説明責任を果たしているとは到底思いなんですね、不自然なところが多すぎるわけですから、それは職責を果たしているとは到底言えないと思うんですで、それと同時にですね、やはりこの問題というのは、秋元副大臣だけの問題ではないということも指摘しておきたいと思うんです、でこの間ですね、自民党は、まあ、国際人材議員連盟というものを作っています、まあ、これ2016年に解散はしているんですけど、その前身である、 自民党の作った外国人材交流推進議連というところが、2008年に日本型移民政策の提 言, 提言というものを発表し、その中で留学生30万人の受け入れを早期達成と提案したと、その直後、同じ2008年に留学生30万人計画が閣議決定をされたと、そしてその10年後の2018年には留学生の数は29万8980人と、まあ、この計画、ほぼ達成したところにまで来ているわけですけれども、その裏で、 今、ご紹介したような東京・串田のような悪質な留学生ビジネスが横行していたわけなんですよ、東京・串田だけじゃないと、日本語学校などでも留学生からパスポートを取り上げて、まあ、派遣バイトに従事させたような問題なども様々発覚しているわけです、つまり、こうした留学生30万人計画が、このような留学生ビジネスとか人材ビジネスの温床になっていたということだと思いませんか、総理、いかがでしょうか。 安倍内閣総理大臣、えー、東京福祉大学の問題についてはです、ね、まあ、現在、文部科学省と法務省が共同で実地調査を行うなど、実態の早期解明に向けて取り組んでおりますが、集約目的か確認もせずに、確認もせず、多くの所在不明者がです、ね、発生するような、ま、ずさんな財政管理が行われていた事実が判明すれば、 厳正に対処してていいく必要があると考えていますさらにこの事案に限らず、今後の制度悪用の防止策などを強化するため、関係省庁において、早急に対応策を取りまとめ、再発防止の徹底に万全を期すこととしたいと、このように考えております子君、まあ、こうした問題はね、政府が三留学生30万人と数字を高かったかと掲げたもとで、 起きている問題なわけですよ、で、東京福祉大学側は当初、国策に沿っているんだと、開き直る発言も行っているわけです、まさにそういう国策が、こうした留学生ビジネスの温床となっているというのは事実としてあると。 でその背景には、やはり留学生をも安価な労働力として使おうという政府や与党の狙いまで見えてくるわけです、まあ、この間、4月から特定技能の受け入れも始まったわけですけれども、昨年末の国会で指摘された多くの問題、解決していませんし、まあ、法務省が公表した外国人技能実習生の失踪事案について、まあ、死亡事例、把握できなかったという話もあります、不法就労、ブローカーの案薬など、数々の問題を放置したまま。 外国人労働者や留学生の数だけを増やそうという安倍政権の姿勢そのものは、そのものが問題だということを強く指摘して、次に移りたいと思います。